今森岡散歩踊り3日目パレードスタートです各地点では和踊りが始まります秋田銀行前では乙女部散歩北日本銀行前は三本柳三田商店前は大沢散歩ですパレードの集団は特別集団が先頭を切ります 台台湾湾からのチーーーチーーーームムでミト・ラズが先頭です今年の盛岡サンサードリンパレード3日目の先頭集団は14回目のご出場をいただきましたカラフルな台湾を見に行こうミートカラーズ台湾チームの皆様です。 今年の台湾の観光テーマは「ミートカラーズ台湾色とりどりの台湾の魅力」をテーマに「健康と環境の頭文字をとった逆語」「ロマンス」「心ときめく絶景ポイントへのロマン」「台湾ならではのカルチャーが楽しめるショッピング」 小籠包やマンゴーかき氷などの美食とグルメなどなど4つのカラフルなテーマで日本の皆様をお迎えしています今回の台湾チームの構成メンバーは台湾観光局東京事務所の皆様を先頭に盛岡市国際交流協会で海外派遣交流経験のある学生ボランティアの皆様 盛岡三皿踊り初お目見えの白花賞というマソ様や北京方などの神様を守る八人の御章たちリーダーの鑑賞主長生や金運興奮など日常的な願いを叶なえてくれる正規様などの神様たちで台湾のお祭りではそれに 人たちが行列の先頭に立ち独特の歩き方や踊りでさまざまな災いを払うとても縁起の強い神様たちの集団ですさらに迫力あふれる太鼓隊の皆さん日本でも人気のある獅子舞かわいらしい姿の神様三大師などさまざまなパフォーマンスで 盛り上げててくれる台湾の舞踊団に来日ししいたただきました現在岩手・花巻空港からは岩手県民長年の願いだった初の国際定期便「タイガーエアー台湾が」が今年の盛岡三笠踊り開始初日の8月1日から毎週水曜日と土曜日の 週2便の定期便運行を開始し首都台北までは往路約3時間半復路約2時間半で進んでいますこの機会にぜひ花巻空港から国際定期便の台湾線を利用して This <laughs> is ご紹介します。先頭は谷藤歩谷富士あやみです。その後方に向って右側の？ り5人のお嬢さんです。